本当にに出てこみんな相手だってるから、みんなこやったところの手だと思相手の手だし、こうね、必ないように頑張ってくださでも、これで武 道, 武道的にはこれでこれで終わりですよね。もう終わり。このまま出ていけば。<笑><笑>そから、最初やったのはみんなで、こっちこれで終わりだよね、もね。何やっても、相手のものがわざなくたって、これで終わりだから。 僕は全部ら別いうことできで、こ の, <咳>このじゃあもう一回戻って相手の技を忘れちゃってもうこのさばきだけ今日はせっかく来たからまとめでさばきだけ、ね、見せ て, そして、ね、こ, れだけこれでもう僕がもらってからだけ何もできない。 ここで完了できこれ終わり。今度は終わり。で、まあ、やりたい人は終わりというのはやってもいいんですけど、これで終わりです。こ こ, こでで見せて、見せて、ここで終わり。終わりですよね。完全に終わって、ここだけ。ここだけちゃんと。見せて、切り替えて終わり。見せて、切り替えて終わり。これだけスったんですね、うん見。見せて、見せて、 切り替えて終わ目の前に手があればそれは終わり見せてもらえてるから見せてン終わり目の前に手がある何でもできる相手の技いつも練習してる技やろうそのあとね作ってみる、うん、見せてで自分は安定してるし何でもできましょうあ、じゃイナラッ 見せて、見せて、見せて気にしてないと、こういうこと気にして な, な, ない。 でこっちんですっち入 っ, たの、ね、入ったら何でもできますっていう、ね、でここからじゃあ技その基本的な技やりましょう一つはああンて入りましただから手法長い一番簡単かなこう ーなを投げますアがこういう感じでこういう感じでねってやって。 はっはっはって見せてパーンとこうなってくるその前に。こうこうここはう取るんだったらこうこうこうこうこうこうここうこうこうこうこうこうこう 見、え、て、ー な, ね、ないのは、見てて、ああ、どこなら、ね、やめるあーてったら じゃあ、し、ね、どうぞこちが。